おい皆さん、こ う, ういとことになればいいな、みんな、感じで思ってますけれども、今日は、この、 皆様、ここには、これらの夏にちなんだけど、サッカーをご披露させていただきたいと思います。えー 優勝がかい ありがとうございました。